みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクリールギター、大島瀧澤でございます、えー。今回はまたクリスマスソング特集のこの動画ではギター解説ということで、えー、ギター解説は自宅に戻っていつも通りお送りをさせていただこうかなと思います。とりあえずこの動画の中でバッキングギター、リードギター、えー、そしてイントロとかソロとか、まあ、そういったところの部分全部、えー、ギターのパート全部をまとめて説明させていただきますので、よろしくお願いします。それぞれセクションの各ポイントだったりとか、あと音色の作り方とか、 あと、ハモリをする上で大事なポイントとか、えー、それぞれのパートを分けといいますか、どのパートを弾いていくかみたいなアレンジのほうも話をさせていただこうかなと思います。とりあえず、まず、それぞれのポイントですね。まず、バッキングギターからいってみましょうか<音楽>、えー。こんな感じでひたすらパワーコードを弾くバッキングパートなんですけれども、えー、ブリッジミュート の, このメリハリを大事にしましょう。例えば、A セクションのところで。 こんなフレーズが出てきますけれども、このブリッジミュートがすごいあやふやで。みたいな感じだとなかなかこう、ね、タイトさみたいなのが出てこないので、曲にまとまりを出すためにも、しっかりとタイトなブリッジミュート、メリハリの効いたブリッジミュートをできるように練習してみてください。それで、B セクションに行くと、こういうフレーズが出てきますよね。 この時も余計な音を出さないということに気をつけていただけるとよいかなと。まあ、平たく言うとミュートということです。人差し指の中で 1,2,3 弦を軽く触れて、音が出ないようにしてあげる。そして、余っている指、中指とかもしくは親指とかで、6弦の音をミュートしてあげて、全部弾いてもこの2本しか出ないと。それで、これを1フレットずつ下げて、勢いがありつつも、 えー、この、ね、クリアな音色が出せるように練習をしてみてください。でその次、サクサクいって、リードパートのセクションです。リードパートはですね、えー、とリードパートのほうは A セクションでこんなフレーズが出てきます。この3つ目のときに音が変化することによって、ちょっとこう楽しげな雰囲気が出てくるとこんな感じでしょうか。 この3つ目の音がないとちょっとこうのっぺりしちゃうんですよ。こんな感じで。<音楽>けど、3つ目の音がちょっとだけ入ることによってなんか楽しげな雰囲気になると思いませんか<音楽><音楽><音楽>こんな感じで、この楽しげな雰囲気を演出できるように練習をしてみてください。で、その他の。 セクションに関しては、基本的にオクターブで弾いているので、これをまたミュートをしっかりやって、ノイズが出ないように気をつけていただけるとよいかなと思います。一応、僕自身がその過去にオクターブに関する、オクターブ走行に関する動画をアップしていますので、うまくできないよている方はそちらの参考にしてみてください。それで、その次どんどん行きましょう。ソロパートですね、ソロパート。一応、メインのパートが。 まあ、こんな感じの割とゆっくりなシンプルなフレーズになっております。まあ、一応これも狙って簡単にアレンジをしているんですけれども、もし余裕があるよという方はです、ね、こう一つ一つの音に色気を出すというか、魂を吹き込むというか、なんかいろいろこう装飾をすることに意識を置いてもらえると嬉しいですね。どういうことかというと、楽譜通りにそのまま弾くと、 んな感じになるんですけれども、スライドとか、えー、このビブラートとかをこうふんだんに入れて<音楽>なんかこう一つ一つの色気を出すような練習をしていただけるともっとスローがかっこよくなるかなと思います。 まあこれをね低い の, のだってもう弾くだけでも結構精一杯の方はそんなところまで全然意識しなくてもいいんですけどもまあ余裕がある方はという話です、えー、そんなところでしょうかねでパート分けに関してなんですけれども一応皆さんにお配りしている音源の中で僕はギターは4つパートを入れておりますソロ1 ソロに・・こんな感じでしょうか、えー、バッキングは最初から最後までずっと弾いてますでもリードギターに関しては A セクションからこう入ってるような感じですねでソロの部分はまたなくなってソロ後から最後まで弾いていると、まあ、こんな感じでパートを入れてますでソロセクションに関してはイントロのところあとそれのハモリ でギターソロとそれのハモリ。まあ、こんな感じでやっているんですけれども、もしギターがバンドに1人しかいない場合は、えーとですね、ここのソロのメインパートのほうを弾いて、リードを弾いて、まあ、もちろんバッキングでもいいですけれども、またソロのハモリじゃなくて、メインパートを弾いて、リードを弾く。こんな感じでパートを披露でよいかなと思います。それで、2人ギターがいるよという場合は、 片方の人は、これのハモリを引いて、バッキングを引き。また、ハモリを引いて、バッキングを引く。こんな感じでやると、えー、まとまりが出るかなと思います。まあ、もしこれが難しいよという方は、こっちを引いてもいいですし、このパートを逆にしてもいいですし、まあ、その辺は皆様さの技量にお任せをさせていただきたいなと思います。それで、これはちょっと少し余談の類なんですが、 ソロって全部で16小節あるんですよ。けど、その16小節、えー、特にこの半分から後半部分はちょっと難しくしてあるんですね。ここの部分がもう2人とも難しくてできないよ、これという方はです、ね、方、まあ、ともここを省いちゃってもいいかなと思います。まあ、もしくは、えー、このハモリだけ省いて、えー、メインだけ残って、こっちに行くみたいなアレンジでしょうか。 ここのところは省いても良いパートというふうに認識していただけると良いかななんていう感じでしょうか。それで、キーボードがいるけれども、ギターは1人しかいないとないう場合は、この赤い部分、ハモリの部分だったり、バッキングのコートの部分だったり、この辺をキーボードの方に担当していただけると楽しくできるんじゃないのかなと思います。それで、2人でこうハモるときなんですけれども、 もし2人ともある程度ギターがうくて、もうすぐにコピーができて、で余裕があるよという方はです、ね、この音の長さをこう揃えましょう。例えば、ここの部分。ここのところをどのくらいの長さ伸ばすかを2人で打ち合わせというわけじゃないですけど、まあ、呼吸を合わせるようにすると、えどのくらいの長さにしようぜというふうに打ち合わせをしてもいいですし。 えー、と例えば、なのか、なのか、なのか、ちょっとこ、ね、微妙なところですけれども、この辺を、ね、あのかっちり合わせることで、えー、このハモリの一体感みたいなのがぐっと出てくるようになると思いますので、ぜひ頑張ってトライをしてみてください。基本的に3度でハモるようにしているので、えー、きれいにかっちりハモれると、結構気持ちよいかなと思いますので、ぜひ頑張っていただければよいかなと思います。 で、全体的に言えることなんですけれども、このそれぞれのパーツ全体的に言えることなんですけれども、歪みすぎにちょっと注意しましょう。えー、例えばこんな感じで、歪み全開マックスで、はいはい。って弾いてもいいんだけれども、ちょっと趣旨が変わっちゃいますよね。なんか いいんだけれども、僕としては、えー、ある程度こう歪みを抑えてクランチな状態でちょっとこう腰のあるサウンドを意識してやっていただけるとよいうかなと思います、えー、それぞれこのソロのねあのパートとそのハモリのパートこれもねある程度音色を2回合わせておかないとなかなか綺麗にハモらないので、えー、そんな音色の方も気を使っていただけると嬉しいなという感じでしょうかはい、えー、じゃあ以上でしょうかね えー、それぞれバッキング、リード、ソロ、えー、そのハモリ、いろんなパートがありますけれども、まあまあ、皆さんのご都合といいますか、技量といいますか、まあ、弾きたいパートに合わせて練習をしていただければよいかなという感じです。<笑>そんな感じで終わりにしましょうか。えー、それではまたいつかお会いする日まで頑張ってください。<笑><笑>